はい、そちらに見えるのが小ちダムの湖奥多摩湖でございますね今日はですねハンターかぼちゃんでございます今ね奥多摩周遊道路走ってきましたけども非常にいいですね非常にいいですが、えーまあ、僕はクロスカブオーナーなんですねクロスカブも負けてはいないですよ負けてはいないですけども1歩2歩ねバイクの完成度としては 高 い, かなっていう感じですね、やっぱり足回りもエンジンもですね、えー、素晴らしいバイクではないかなと思います、それでですね、えー、帰りにですね1本、元ブログを撮っていこうということで行っていきたいと思いますそ う, そうそうそう、えー、とね元オークレンタル大宮差しおぎ店の方からお借りしました。 えー、僕がですね。初のレンタルということでですね。50キロしか走ってなかったんですけども今ですね。160キロぐらいまで走って、えー、ブレーキとかね。エンジンとかも少しね。あの乗り味変わりましたね。はい、それではですね。ct125 ハンターカブでお送りするモトブログ。今日のお題はですね。 普通のバイクから原付き2種に乗り換えて一番誤算だったことということでですねお話をさせていただきたいかなと思っております私はですね23歳の時に免許を取ってそこからで す,、ね、すぐに限定会場をしまして大型に乗りまして。 ここからですね、250、400とか、その辺のオフ車ばっかりなんですけど、何台か乗り継いできて、で10年前か、10年前にバイクを降りて、えー、3年前、2年前かにクロスカブでバイク界に復帰をしたんでございますけれども、その初めてね、原付き2種というものを乗って、ですね、バイク界に復帰したわけです。僕がですね、原付2種に対してて抱いてたイメージと、 あこれは違ったなーっていうところですね誤算だったこと、でまあ、いくつかあるんですけどもね、ねまずい、ね、い、e、方の誤算からね正確、えー、なんでねお伝えしたいかなと思うんですけども、い、e、い方の誤算としてはね高速に乗れるバイクを乗っていると遠くに行くっていうと割とですね高速に乗るというのが当たり前になっていると思うんですよ。例えばですけど えー、目的地があって目的地の近くまではまあ、バイクであ高速でですね行ってしまおうというのがまあ普通の考えですよね特に1日300キロとか500キロぐらいのーツーリングになると、まあ、だいたい高速がメインになってくるはずですしかしですね原付き2種に乗って高速に乗れないバイクライフを送り始めるとですね割とね 高速に乗ってしまうんで、原付き2周じゃない方はね、遠出するときに乗ってしまうんで気づかないんですよね、気づかない、これ、僕も全然気づいていませんでしたけど、意外とですね、えー、下道でもですね、行けてしまうぞということがですね、分かるんですよね。 もちろんね、高速で行った方が時間は早いですよ、時間は早いんですけど、まあ、今のところ、僕、クロスカブで1日の最高の距離は520キロだっけな、えー、日本海見に行って帰ってきたっていうのがあるんですけど、まあ、ちょうどね、コロナになりかけてた頃で、わりと道路が空いてたっていうのもあるんですけれども、えー、14時間、520キロ、14時間で行ってきたんですね。 これはね相当早いペースではあると思うんですけれど、割とね、いけるぞって僕は思ったんですね、でそれから300キロぐらいのツーリングだったら、まあ全然もう構えずに、すっとこう一般道で行ってもね、全然問題ないかなって、どう考えてもね、200キロ、300キロある道をですねわざわざね。 わざわざ一般道で行くなんていう感覚は多分持ち合わせていないはずなんで、僕も1個も1ミリもそういう考えなかったですから、だけど原付き2種に乗ることによって、えー、割と一般道でも行けるぞということと、やっぱりね、そ, のそこに向かうまでの楽しさみたいのもあるぞっていうことにも気がついたかな、うん、割とね、一般道でもねドラマがあるんですよ。 一般走ってる楽しさがあるなっていうふうに 思, い思わせていただいたのが現地禁止かなという感じですねそれからまあ同じようなことなんですけどもじゃあ一般道で遠出するどうかっていうとね意外とね意外といけるんですよね意外といけるの俺に合ってるのかな分かんないけど高速で例えば300キロのツーリングしようが えー、一般道で300キロのツーリングしようが、意外とね、そんなにこう疲労度が例えば全然違うとかっていう、もちろん高速の方が楽ですよ、高速の方が楽なんですけど、えー、意外といけちゃうあのだなっていう感じかな、なんかあのバイクもそうですね、バイクも、原付き種のバイクって小さくって、こまり引くじゃないですか、で大きいバイクって、こまり引かないけど、こうちょっと車的な感じで、じゃあ、 遠出するの楽じゃないかなっていうふうな感覚って皆さんあると思うんですよねだけどね意外とねクロスカブとか長距離意外といけますよ体もそんな疲労感なく意外といけるのでいい景色やで 一般道でねちょっと遠出をしてみたらいかがかなと思いますね、そうするとね、割とこう原付きにして遠出する感覚とかっていうのがね、ちょっと分かったりするかもしれませんねで、体の疲労度とかも、じゃあ大きいバイクだったら使えないかとかって、そういうことは 全, 全然ないですね、僕、クロスカブがね、一番疲れないんですよね、実は。<笑> PS250 も乗ってるけど うーん同じ時間乗っててどっちが疲労感が少ないかなっていうとね実はねクロスカブの方が少ないかもしれないと僕、思ってるんですよねとにかくねクロスカブはシートはもう週1ですね、もうめちゃくちゃいいです、あのー、これね、CT、今日乗ってるけど CT の方が血痛くなるかもしれない。 硬くて最初、ね、しっかりしてて、このシート、僕なんあの、あんまり柔らかいシートとかダメなんですよ、だから、これ結構いけるかなと思ったけど、やっぱクロスカブの方が長時間乗ってても痛くないシート。 ですねまあ、そ, のその一人一人の お, お, けつにおけつにあったシートっていうのがね、あるとは思うんですけど、僕はクロスカブのシートはもう素晴らしくあの、痛くならない、僕はですけどね、シートなんじゃないかなと思うんですけれども、はい、なので、なんかツーリングバイク、俗に言う、つばらと言われているバイクでね、たむと長い道を走るのが疲れないって思ってるかもしれないけど、 クロスカブとかね、カブも割といけちゃうよっていうね、話ですね。そしてね、次はですね、思ったよりもスピードが出るということですね。特にね、僕が乗ってるのはクロスカブなので、あまあ交通の流れにね、あの乗って走れると思っていなかったんですよ。要すするに、例えばでで、けど、三車線のところで まああの割とこう右側のところをね積極的にこう法廷速度プラスアルファで車の流れをリードしながら走るとか、いうことはね絶対できないと思ってたんですよね、けどね、蓋を開けてみると、そんなのもう全然楽勝で、もうね、積極的に車の流れをリードして走るような走り方もできますし。 うそうい う, こうポテンシャルがあるからこそ、えー、心に余裕がある状態で走ることができると。暑いってきるか心配とか、例えばね、えー、夜の大きい幹線道路とかね、流れの速いっていうとね、僕がツーリングで走ってきて、流れが本当に速いのは、あの4号のバイパスとかですね、それから、えー、17号バイパス、あの群馬のあたりとか、あの辺は本当に流れ速いんですけど。 でも、ね、割とついていてけちゃうんですよ、ねうん、これ、すごくないですか、手彫りっぽいこの、本、ね、当、ほんと古いトンネルなんだろうねで、ついていけるからこその心の余裕ですね、うん、だからなんか、あの道大丈夫かなとかね、そういう考えにならなくても、まあ、全然ついていけると、ついていけるから、そういうところも問題なくこう、そういう道もチョイスできると。 いうのがね結構ね、目的には、割とね、えー、誤算だった部分ではありますね、だって大型とか乗ってる方でね、110C、125ならともかくね、110cc のクロスカブがね、まさかね、80キロとかで流れてる、大きな幹線道路、ついていけると思わないじゃないですか、でも意外とね、意外といけるとい う,、ね、ということをですね。 YouTube とかで発信してる人がいるから体験は大丈夫かもしれないけど僕は全然知らなかったですねそれとねよく僕は話を聞くんですが排気量をマウントされるっていう何でそんなにちっちゃいのってんのみたいな排気量をマウントされるっていう話をね僕もちょいちょい聞くんですけれど正直な話を言うと今まで一度もされたことがないですね 何でそんなちっちゃいの乗ってんのみたいな、<笑>ねされてみたい、逆に、されてみたいんだけど、されたことがないんですよね、もうクロスカブでなんでそんなに乗ってんのって言われたら、いや、この加速感はたまらないんですよねって、いや、大型の加速とか、どこでで使うんですかいや、パワーね、こうめちゃめちゃ使いながら。 どこの回転のギアを使っていけばね、登るんだろうとかって考えながら走るのが最高に楽しいんですよねみたいな話をね、してやりたいんだけどね、そんなね、排気量マウントなんて、されたことないよね、意外となんか、される、されるって思っときながらされないから、これも結構誤算だったなと思いますね。っていうかですね、排気量マウントされるどころか、割といいですねって言って、話しかけられることが多いですね。 逆逆パパタターーンンです逆パターンいいっすよね、クロスカブ、どうですかみたいな、なんかそんな感じで、逆に、こうい い, いいねって言われることの方が多いですね、特になんか大型乗ってる方とかに話からかけられたりとかして、軽いっすよねーみたいなことの方が僕は多い気がしています、これもね、意外と、えー、誤算だったところですね。あとね 今までこう原付き2種に乗ったことなかったから、乗ったことない、興味がない人って、う割と目に入らないじゃない、だから、原付き2種のバイクをあまり見ていなかったけれども、見始めると、原付き2種の人ってすごいたくさんいるんだなってあ、こんなに株乗ってる人いるんだとかね、そういうことも、ね、気づきましたね。これは誤算ででしたね今までね株って あのなんか新聞配達とかね、それから仕事で乗ってる人とか、なんか配達とかっていう人しか見ない感じだったんだけど、実際、自分が株オーナーになってみると、株のこの奥の深さや、えー、株のファンの方の多さとかいうのに気がついて、でえー、なんていうですか、仕事じゃなくて、本当、株が好きで乗ってる人たちっていうのはたくさんいるっていうのがです、ね、目に見えるようになった。 と同じようにピンクナンバーとかそういったものもすごく見るようになったんですね今まで、ね、突然そんなるがあのが増えるわけないからもともといるんですよもともといるんだけども今までこう見えてなかったなーっていうのがねありますねそれがね見えてきたっていうのもまあいい誤算かなーと思いますねそれからねこれがね一番の誤算だったっちゃう誤算なんだけどクロスカブのただのね そういういう走行動画上げてるチャンネルでね、チャンネル登録者数が4000人を超えたっていうのはね、これ、奇跡じゃない、奇跡だと思うよね、すごいなぁと思う、だからやっぱそれだけね、株人口って言ったら変だけどね、えー、原付き2種を含め、株の人たち、株が好きな人たちがたくさんいるっていうことをね、知ることができたっていうのが、まあ一番の予算かな。うん まあそんな綺麗に綺麗に締めくくったところで、えー、今日の動画は終わりたいと思います原付き2種に乗って誤算、えー、だったこといくつかありましたけどもぜひ気になるようでしたらですね、えー、元送るレンタルさん等でですね、えー、レンタルをしていただいてね C125 もレンタルしてますからね、えー、ぜひねハブ乗っていただくと原付き2種の魅力と いうのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。それではこの辺で、ね、失礼いたします。またチャンネルでした。さようなら。